いいなこれがあればいつでもどこでも YouTube が撮 れ, れるという GoPro ってそんな使いやすいものなんですか GoPro、えー、じゃないんですけど正確にはねお酢のアクションあお酢のアクションはいいいな最近のこれやっぱね、はい、カメラの小ささこそ最も大事な性能だなということに、ね、ビログでったのそういす、ねえー こうやって日々動画の日記を残して YouTube にアップするのが 超, 超超超超超楽しいということを皆様にお伝えするべくまた来てまいりました、えー、ということで今日は2020年の6月忘れた6月某日でございますということで今日はですねこちら大竹さんと SAMPO 散歩に行ってきますいえいえいえいえサマンさんもいるぜイ 夢際から飛び出し我々は現実世界ウォーキングオブザデッドってことなんだよね一体我々はどこに行くのかどこへ向かうのかみたいなタイトルのゴーギャンの絵のタイトルがありましたが私たちは一体どこに向かっているのかというとですね多分世界線的におわあったけあったかい渡っちゃおうかなんかさ 全然違う、この国全然違うなあったかさが暖かいんだよねすごいぬるい台湾の方が湿度高いですよ、ね、湿度高いしもっとさす感じがあるじゃないああ暑いあっんか最高オブ最高が始まっているね、うんはあ、ちなみに僕と大竹さんはね台湾でねあの植物園を経営するっていう可能性もなきにしもあらずなのでこう植物好きな人はぜひ 大竹うきに声をかけてちょんまげあ、ああ。あっあっ何ロンかごちゃごちゃした植物とおフリーマーケットですよフリーマーケットじゃないんですねなんあのあめっちゃ50ターンですね FREE の -E の方のフリーマーケットでしたちなみに皆さんが言ってるフリーマーケットっていうのはね別の言葉で飲み市って飲みて あの虫の飲みねあれのフリーマーケットなんだけどこっちはマジで無料だったやばすぎる本物のフリーマーケットでしたいいですよチャキはあるチャキは名誉ですね茶器は名誉です軽くていい台湾にこういうのないもんなごちゃごちゃ感がすごい全部そう違うからね<笑>どこまいいいやもう自販機から右側全部だと思いますけど そ洗濯して干してもそのまんまフリーマーケットが始まるみたいな<笑>ここに自然のハンガーみたいな、うん、ねネイチャーハンガーが<笑>ネイチャーハンガーネイチそうそうそうブドウの引っ掛けるところがあってかわいい<笑>ハンガーハンガー場ネイチャーハンガー場 えー、オレンジ、うん、いいですねこんな植物がいっぱいあって植物物ががいっぱ い, あっていいいっっっっぱぱああててこまではうち、うん、なんですけ ど,、うん、こ, すすけどここから越えると集落 の, の土地にね。はいはいはいはい れででもななのかかこれよくわんないあでも、はい、質感がブ ド, ウあブドウの赤ちゃんがもう<笑>はいはいはいネットかけて。はい、えー、んう あ, あ、あ、あああいいいいいいですすすようううん、これねうんこかかかががごっアルバムととと思ききややいやなしししりりたじゃままざわあ渋谷にも歴史があって。 今自分一人で散歩してたら絶対出会わなかった本当にこの寒さがねあの本物のフリーマーケットに興味を持ってあげ<笑> て, 開けて<笑>はいという感じで代々木上原散歩でした<笑>じゃあまた来週メイヨ メ, イヨメイヨ<笑>、ええ、はぁ、あ、すごいねぐしゃぐしゃにこのノーカットで長く回しちゃってっ旅行来たみたいだけど そんな平和で美しい街が存在するということに東京2020がたくさん目に入りますけれども2020、ねうんね、と0が並んだぞっていうお話をて趣味でこうスケッチする人がいったんだろうね<笑>趣味趣味でこれで、ね、全部趣味で飾られてたらやばいね、うん、ので2020そろったらね、うんそう喜<笑>